さあ始まま、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量 で, ー す, 少量でーす。じゃん。はい。今回は、僕らに質問ボックスを。どう<音声><笑>言ってよ、ちゃんと言って。<笑>はい、今回はですね、あの、皆さんからいただいた質問に答えていきたいと思いまーす。しかもですね、普段は、質問コーナーするときに、お酒を飲んでないんですけど、今回は、 飲みながら、はい、酔った勢いでいろんな質問に答えてみたいと思いまーす<音楽>昨日か昨日、うん、インスタでの質問を募集してたんです、はいで届いたのがこの中に入れてますここから。 聞いて、はい、そのタこうと思いますそもそも、はい。終了。どっちが引く？ああ、じゃね。<笑><笑>でれん。一日何回くらい中しますか？数えたことないなあ。数えたことないけどめっちゃするよね。十回ぐらい？もっとじゃない？三十回ぐらいですもう。うん、そんなしてると思う。<笑>はい。 何しようかなじゃん最近は何にハマってますかせーのでよかちゃう、うんせーの動物の 森, 物の森<笑><笑>もう二人でハマってるよね<笑>しかも携帯<笑>携帯ン<番>ド<笑>、ね、ポケットキャンプああいいね<笑>だってスイッチないしスイッチね売り切れてるんですよね買えないしそう、ね、だからが そ う, ね、そ, うそう、二人でね携帯ででも欲しいけどねちょっと節約しないといけないからさそうだねうんうんちょっと今のご時世そうだね無駄遣いはできないと思って我慢して携帯でやってます携帯でやってますいやめっちゃハマってるよね、うん、さて続いていはいはい相手がキュンとくる瞬間はなんだろうな翔ちゃんがキュンとする瞬間か なんだろあ な, ないよなぁいやあるでしょないよなんでよキュンとしないよなぁえしてよ<笑><笑>え俺キュンってしてるよどこえなんかねしょうちゃんがねあのー「おいしい」っつって食べてるところとかああうんあとんか不意になんか オスを出してくるところだから<笑>そうなんだ、うん、<笑><笑>え俺はキュンとしないないちょっと失礼じゃない<笑> い, やいやいやいや<笑>ほんとえっ俺魅力がないってこと大丈夫いや普通にいつもいい人だなって思ってる<笑>キュンと し, しないんだよねいい人だなあキュンとした経験はないかもしれない彼あそうなんだ それは、いいことって捉えてい い, い, いえ、いいや、俺ポジティブだから、うん、いいことってと捉えよう。はい。はーい。次。年の差カップルのエッティの、エッティの頻度はだって。<笑><笑>ええー。まあ、それはね、やりますよ。でも、週に2位くらいはやってな、ね、い シューイチやってるでしょやってないじゃんやってるってー2週に1回だよ<笑>そうかなうんまあそれはしょうちゃんから答えてもらいたいと思いますどうぞ2週に1回です<笑><笑>はい<笑>というわけで次いきたいと思います真面目に真面目に答えた喧嘩ってどんな風なのか再現してください再現するの難難ししくないしいないい え難しいなぁいや難しくないでしょ何ということ難しくなくない難しいなぁ難しくないくちょっとふざけるのやめてもらっていい<笑>ねえ<笑>そういうとこあるよねうん ね, うんねえちょっと飲むのやめて<笑>ねえちょっと俺の飲むのやめておいおい お, いおいみたいな感じですかね<笑><笑><笑><笑> 殴り合いとかしないもんねそ う, そうだねいや殴り合いしてるそんなことないなんかすぐ叩いてくるからさしうちゃん<笑>なんかピシッてピシッて急に来るよね、うん、そうだね叩きたくなってうやめてほしいほんと危ないね気をつけなきゃ<笑>危ないのねえ嘩してるのかもしれないけどうんそこまでうんあんまね 思わなかったねうん、なんなかもう 日, 日常茶飯事な感じでちょっとよく分かんなくなってるかもしれない、うんうんうん、って感じですは い, はいはい次俺だっけうんそうそうそうそれんはい共通の趣味は何ですか共通の趣味ありますかだって共通の趣味なんだろうな今は、うんうん、動物の森そうだね動物の森<笑> <笑>携帯ゲーム一緒のやつと か, かあとなんだろうな共通の趣味はお酒かなああそうだねうん一緒にご飯食べて、うん、お酒飲みながら YouTube 見るみたいなね、うんうんうん、そうだねそれが一番好き、うん、じゃんはいお互いにどんなふうに甘えたら可愛いなとかキュンキュンしますかあ甘えられたらねお互いにどう甘えられたらうんでも普段から結構ウちゃん甘えてくるじゃんうん俺はねうん、うん だからいつもけん結構キュンキュンしてますよ。あ、ほんとうん、よかった。あと、可愛いのんだもん。ありがとう。<笑><笑><笑>いやー、うん、僕は、そうだなー。ちょっと年上なのでね。えぇー。かいなーキュンキュンか。え、でもよく言ってくれるじゃん。可愛いっつって。う<笑>ううんうん、うんそうだねー。ちょっと今、パッと覚えつかないんだけど。<笑> っ, て っ, けど<笑>って思ったけど、自分で今の言っときながら、キって思ったけど。<笑> いやまあ、ちょこちょこあるよ<笑>ちょこちょこ<笑>、うん、え、終わり次今でも一緒にお風呂に入ってますかまた夜イチャイチャしてますかいやそりゃするよねイチャイチャはイチャイチャを、うんね、夜イチャイチャしてる寝る前に、うん、電気消してチュチュチュチュしてるお風呂はお風呂は一緒に最近入ってないね入ってないねなんか最近もう湯船に入らなくない今そうだねなんかシャワーで済ますのでうん、うん もうそれぞれだね。うん、うん、って感じですね。でも、イチャイチャめっちゃしてます。は<笑>い、ね。次はね。はい。はい。次。いや肌のスキン、はい、スキンケアって何使っていますか。スキンケア。うん。しょうちゃんは。ちゃんとしてるよね。俺はね、もともとね、あんまり肌が強くはないから。うん、うん。 美顔器とか、当てたりとか化粧水とかつけたりはしてたりはするんですけどうん、うん、ぐらいかなそんぐらい俺はもう本当に何もしてないそう、本当何もしてないんだよね、うん、化粧水もしないしない乳液とかも使うなさらずらつけた方がいいと思うけどな石鹸っていうか、ボディーソープで買う洗顔<笑>うんうんそうそうそうそうそ う, そう<笑>にしてはなんかまあ。 いけてると、いけてるっていうかシワとかもそんなないかなと思うんだけど。<笑>うんうんうん、じゃあ次行こうと思いま す, <笑><笑>何す。何フェチですか？何フェチですか？はい。ああ、フェチか。フェチね、いろいろあるな。僕もいろいろあるけど。うん、何フェチですか？ 声とかかなうーん。うん、声は好きかな俺の声はうん嫌いじゃないうんかな声かな一番はそうなのね、うん、俺なんかな足足足足とか結構見ちゃう指足の指うんうん、なんで足の指<笑>どういうこと足足普通に足そ う, そういうことかうん だから、これからの時期さ暖かくなってさ、はい、ハーフパンツとか、まあ、短パンの人増えるじゃんめっちゃ見ちゃうあーなるほど、ね、めっちゃ好きそかそかそか足見ちゃ う, うー ん, うーんあの後ろ姿のんへー足好きかなそうなんだあんまりわかんないなうんあと俺下着がめっちゃ好きだからあそうかパンツがめっちゃ好きだからなんか<笑> すごいパンツ好きあーそそそ<笑>あそっかそっかああもう最後なんだそう最後なんだよね途中で終わるだろうけどさ<笑>最後までやるはいあええー、別れたいと思ったことはありますかいやーありますかないです俺もないです<笑>ないよな い,、ね、ないないない別れたいと思ったことないな<笑> うん、俺もないかもな、うん、いや、もう喧嘩とかするけど別れたいとまで思ったことないかもうん、俺もないですねうん、うん、本当？うんそ、うん<笑>な<笑>ちょっと心配になっちゃった<笑><笑>ないよならよかったひょょ。に、は、こ、い、ういう感じで今回は質問コーナーに答えて 見まし た, ーましたーありがとうくさんの質問ありがとうございました。また機会があればね、うん、他のでやっていきたいと思います。うんはい、またね、今回は<笑>、飲んだ勢いでやってるから、結構喋ってる気がする。うんうん、ね。普段なんか言ってないこと言ってるよね、そうだね今まで言ってこなかったこと。